平成29年6月16日、阿蘇市内の巻の指導内巻中央線で花の植栽が行われました。花の植栽を行ったのは、阿蘇市区長会内巻支部や老人会、阿蘇中央高等学校の農業食品科の生徒ら50人です。まず、阿蘇中央高等学校の先生から花の植栽の仕方について説明を聞き、 市道内巻中央線の両側の花壇に立葵800株をはじめ阿蘇中央高等学校で育てたひまわり100株観葉植物のコリウス150株の苗を植えました今回の花の植栽は景観・環境意識の向上を目指すとともに内の巻温泉を訪れる観光客たちにも楽しんでもらおうと植えられたものですこの日植えられたひまわりとコリウスは 7月下旬から9月にかけて、また、タチアオイは6月から8月にかけて花が咲き、花が咲き終わると梅雨が明けるとも言われ、市民には癒しを、また観光客には目に楽しいおもてなしとなりそうです。